ゲートも芝居とこうお前はもう死んでいる悲しい時悲しい時自分の後ろで霊症発動した時ー悲しい時悲しい時もがいて早々に仲間が諦めた時ー